改めまして伊豆愛投手よりずずずずいいとやってまいりました天根と申しますどうぞよろしくお願いしま す, ししますもう一回だってもう一回ちょっと声が小さいとか後ろから畑市のおじさんが言ってるよちゃんとみんな畑市のおじさんが声小さい方はみんな言うんだよよろしくお願いしますよろしくお願いし踊り子 Come on. よろしくお願いします なんかやってる4人だからってなめんなよってやるパ<笑>クリじゃんそれ<笑>はいえ会場の皆様に感謝の気持ちを込めてレイありがとうございました